あの声なんだろう体が軽い。そっか、私<音楽>、また倒れちゃったんだ。レイン君、怒ってたな。Okay, guys, Kitalan, j u t l a n g s u n g ウントクパッカパッコロティガーディマーなキ e ミア a Oke kita langsung keluar aja ya teman-teman Oke dan disini kita masuk ke hari libur Berarti ini ya cerita ya teman-teman Oke berarti kita harus tanya-tanya satu-satu Mudah-mudahan sih beres semua ya Eh malah ke atas Malah ke atas kita mungkin tanya dari mulai play dulu ya Kita tanya dulu playnya Oke,、okay, belum ada ceritanya untuk play. Ana,、hmm, belum ada r o x i s juga belum. Oke,、okay. oh iya, Mopi kelewat ya, tetapi gak a p a p a lah. Oke,、okay, di sini ada jazz. Jazz kita langsung ikut ya. Di sini jam tambahan. よし到着今日の授業はここで材料の採取だはーい一応自由行動にするけどモンスターもうろついているし十分に注意するようにでは解散時間までには戻ってくるようにね Oke,、okay, kita langsung lanjut lagi. Disini kita cek di map. Di sini nggak ada ya, teman-teman. Tapi untuk sekarang, kita skip dulu aja ya, teman-teman. Oke.、Okay. Ini masih mencari bahan. Oh, selesai. の病気のことなんだけど私の聞いても面白くないと思うけどでも聞いてみたいんだフィロが良ければだけど別に構わないけどえっとね私小さい頃原因不明の病気になっちゃったのお医者さんも治せなくてこのまま死んじゃうかもって 言われてたんだでもその時旅の錬金術師さんが私の村に立ち寄ったの旅の錬金術師うんその人が錬金術で病気を治してくれたのそれで病気は治ったんだけどなんかいろいろおかしくなっちゃってそのせいで長く生きられなくなっちゃったんだって だからフィロは平気になっちゃったの人とか自分が。本当によくわかんないの。小さい頃からすぐに死ぬって言われてきたし。ああ、そういうものなんだって思って。僕もよくわからないし、だからうまく言えないんだけど。そういうの。 よくないと思うんだなんでそれはだからうまく言えないけどそんな曖昧なこと言われても困るよどうしたって私はすぐ死んじゃうんだしだからやめようよ自分のこと簡単に死ぬとかだからなんで だからうまく言えないんだってば<笑>もういいベイン君なんて知らないフィロー<笑>言っちゃった<笑>こんなつもりじゃなかったのに。 近く言うんだろう世間一般の常識ではヒロの方がずれてると思うけどねそんなことないもん常識なんて知らないくせにヒロよりは知ってるよ大体ヒロこそどうしてそんなに怒ってるの怒ってなんかないもんやれやれさっさと仲直りした方がいいんじゃないなんで私が 全員戻ったなそれじゃあ教室に帰るぞ待ってくださいんどうしたヒロがいなくてん本当だ誰か知らないかこれはもしかしたら一大事か監督不行き届きなのか僕探してきますああこら 勝手に行くな《ああみんなも手分けして探してくれ一人では行動しないように》こりゃあ後で教頭に大目玉かな。 yos lanjutkan cerita kita kita kayaknya ke tempat yang tadi ya t e m a n t e m a n Oke skip またた倒れちゃったんだベインくん怒ってたなでも私も怒ってたしこのまま会えなくなったらベインくん怒ったまんまなのかなそれはちょっと嫌だなフィロイ起きれる大丈夫 運ばないともう来るのが遅いよごめんでも絶対助けるから当たり前だよほら急いで急いで、うん、もうやめよう私たちが言い争っても何が変わる そうでも思わないとやってられないんだよそうねああ最初から覚悟しておけばあの子がいなくなった時も大したことじゃないただ普通より早くいなくなるだけなんだから 心配をかけるな<笑>貴様なら必ず生きて帰ると俺様は信じていたぞはいはいさっきまでオロオロしてたくせにでもベイン先輩が見つけてくれなかったらどうなっていたか。 時間も遅い明日までゆっくり休ませた方がいいだろうそうだねそれじゃあ起きたばっかりだけど顔を見たら安心したわそれじゃおやすみなさい何かあったらすぐ呼んでくださいねあとのことは先生にお願いしておくから。 りっきりにするのはいただけんなバカなこと言ってないで行きますよあまり長いしないようにしてくださいねえっと何かな話ってうんそのありがとう助けてくれて そんないいって僕があんなこと言ったのが原因なんだしううんベインくんは悪くないよ確かに喧嘩したせいで飛び出して迷子になって倒れちゃったけどごめんなさいああそうじゃなくてとにかくベインくんは悪くないの け…ベイン君の気持ち分かったしえ分かったっていうかもし喧嘩したまま会えなくなっちゃったら嫌だなって多分同んじだよ僕だって喧嘩しててもしてなくても会えなくなったら嫌だしそうなのそれはまだ。 からないそっかでもよかったベインくんと仲直りできてヒロがそう思ってくれるならずっと喧嘩したままでもいいかなえそれは困る冗談だよ僕もヒロと仲直りできてよかったもうベインくん うん、おやすみなさい。なんだろうあ、なんでしょうあ、なんでしうなんうんうんうんうんうんうんう Jadi kita cari cerita l a i n y a teman-teman. Untuk kali ini mungkin untuk part ke 43 dan seterusnya nggak ada. Gak pakai webcam ya, karena yang like banyak beberapa data yang like jadi harus diulang teman-teman. Oke kita lanjut cerita langsung. Kita cek dulu satu-satu. Seperti biasa kita save dulu. Yes, Ana masih tetap gak ada ya? Pasti semua juga belum ada ya. Hai, hai, a i hai, hai, hai, hai, hai, a i hai, hai, a i a i h i hai, hai, hai, h a a i a i a i hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, h a a 宿題とかいろいろ重なっちゃって。お出かけしたりしないの?。今日は無理かな、これを片付けないと。メイ、こっちまでたって。あ、うん。 あ、ま 悲しいこともかそれとも、別の利用でわぁ眠いもう帰って寝るごめんね、相手できなくて 想像し殺されちゃうえ、殺されるって幽霊なのにふるふる、カタカタ本気で怯えてるな大丈夫大丈夫じゃないわあんなちゃう 《またいつもの思い込みか》ととにかく止めないと 簡単にはいかんだろうな見ろアンナの目をあれは狩る者の目だ、うん、ウェインお前はパメラを連れて逃げろ俺様たちは力ずくでもアンナを止める多少の被害が出るかもしれない<笑>仕方ありませんね 先輩待ちなさい待つのはお前だ邪魔をするのであれば容赦はしません パメラ先輩のためなんです。 やるって思い込むと止まらないからねとにかく少し休み<笑>ここにいましたか アンナが来たってことはみんなはこれ以上逃げても無駄ですおとなしくあの世へいやー死にたくなーい覚悟危ないロクシス君すまない囲みを破られた他のみんなは 逃げ<笑>私も長くはもたない早く逃げろそんなそれじゃロクシスもありがとうさあ早く逃げましょうえっでも 立ちふさがった以上、無事で済むとは思ってないですね。他のことを考えている余裕はないか。 ま さ, さか甘い考えかもしれんなその声はグンナル先輩その傷は俺さともあろう者が後輩相手と会って情に流されるそんなグンナル君まであれはもはやあんなではないそう言うなれば スーパーパアンナスーパーですもうじきここも鍵ぎつけてくるだろう逃げろ一刻も早く<笑>すみません先輩さて死後シュルルル。 5分の余り、人格まで失ったがだが俺様も破壊王と呼ばれた男ただでは死なんたとえ刺し違えてでも貴様を止める さすがにアンナもそろそろ体力的に限界のはずだきっと説得のチャンスがそれはどうでしょうかあアンナ 早期を失いかけてましたが群なる先輩の一撃で目が覚めました今こそ本来の目的を果たす時なんで私を狙うのパメラ先輩が望んだことです幽霊として生きるヒーを呪い天に召されたいとそんなこと望んでないではなぜあの時涙を流していたんですか 私がいつ昨日アトリエで私は見たんですパメラ先輩の方を伝う一筋の涙をそうなのパメラ覚えてないわあもしかして退屈であくびした時のことあくび アンナもしかしていいでしょう100歩譲って私が勘違いしていたとします譲るも何も 100% 勘違いじゃ。 先輩は本当にこのままででいいんですかえどういうこと幽霊としてこれまで数百年そしてこれからも永遠の時を生きなくてはならないそそれは親しくなった人は次々と世を去るというのにう幽霊として永遠の時を生きるそこに幸せがあるのか 考えたことあるんですか幸せ私の幸せ今日は刀を引いておきますですがもう一度よく考えてみてくださいパメラ先輩の幸せのためなら私はいつでも力になりますからアナちゃんありがとう 結構ね、本気であたしのことを心配してくれてそうだね私、いろいろ考えてみるわ自分のこととかうんいいと思うよあな何どうしたのかっこよくまとめてたけどアトリエのみんなは早く助けに行かないと Ya seperti biasa Ana salah paham lagi ya teman-teman Oke、okay、deh Kita langsung lanjut lagi i i karun kristal Ini puding gelapan Emang keahlian Topsis kali ya Nah ini nih yang red steel Emang keahlian si Ana、hmm, Oke、okay、deh kita langsung lanjut lagi ke cerita berikutnya kita langsung ke workshop lagi oke、okay. oke、okay, kita save dulu seperti biasa mudah-mudahan ga k like s i t e m a n t e m a n biasanya kalau cerita enggak cuman kelepas perjalanan itu kadang-kadang like Juga baru dilanjut karena ya Mau gimana lagi ya teman-teman Untuk v i s i nya Jadi yang seadanya aja Oke disini Pamela Masih ada cerita Melanjut atau enggak Nanti dulu aja kita cek s e b e n a r n y a disini movie Pun pasti ada ya teman-teman Tapi untuk movie Jangan dulu deh Jangan dulu dilanjut Ceritanya Karena Ya, gitu deh, kalau mau p i c Oke, kita langsung lanjut untuk ke Pamela, ya. Oke, di sini lagi bikin sintesis, bikin obat ya, teman-teman. p a m e l n i <tuh> a l a u ini, ini, ini, ini, ini, ini, n i i n n i ini, n i i 前からあんな感じだよ私のところにもよく質問に来るの悪いものでも食べたんじゃないアンナの激励が効いたんじゃないかなあアンナのですかアンナちゃんのね私がどうかしましたか さっそくた試してこよっとところでパメラ何を作ってたのかなさあ知らないけど。 あのすみません今パメラさんが何か持って出ていきましたけどうんそうみたいだよてかあんたとあれあーやっぱりまた新たな被害者が被害者パメラさんの薬は危険なんですそれをみんなに配り歩くから危険そんなにそのやばいの やばいですでに20人以上の男子が保健室を送りにそんなものをなぜ口に入れるんだそれだけの被害が出ているのにあんなとびきりの笑顔で見つめられたら飲まないわけにはそれはたちが悪いなお願いしますパメラさんを止めてください このままではこの学園はそれは大げさな気もするけどでもまあ止めなきゃまずいねそうだね危ないお薬を人に飲ませるなんてよくないよねあんたがそれを言うか 姫、遅かかったかああ新たなる被害者がバカ者なぜ飲んだんだカメラさんの薬を飲んで死ねるんならも う, うだお前ってやつはお前ってやつは おいぼさッとするな陰性兵を呼べ戦場コントしてる場合じゃないでしょ早く助けなきゃ何か解毒剤になるものを飲ませるんだ急げ !OK! ランスンカロービーコンガサラキタースピケンパナワリアタクチェクアタナルームガアダ kalau nggak salah untuk obat kita punya deh di workshop bukan juga ke atas mungkin ada event atau apa n g g a k ada apa-apa o ke ruangan kosong di sini oh di sini ya teman-teman terus -teman. ngasih obat kalau nggak salah ya Oya,、oh, h i bener pakai c u r e j a r d i s i n i banyak ya teman-teman untuk QR-jar. Aduh. Mereka g u y tuh m e n g i i a k Aduh, i a k a m k o y e t a i y t mi toh toh. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, e パメラさんなら風の回路へ向かうと新たな薬の材料を取り無理に喋るな今はただ眠っておけ風の回路だね次の薬を作る前に止めなきゃ OK じゃあ次はウィンコリドルそこはパメラやそこはパメラやそこはガビケンオバトラギ Oke, kita keluar kampus. Berarti, kita keluar kampus tuh kan agak l a n g Oke, keluar kampus dulu. Langsung ke Win Corridor. Win Corridor langsung yang habis. Kalau nggak salah, ya oke, langsung di skip aja ya di Win d Corridor. いたパメラあらみんなこんなところで会うなんて素敵な偶然でいや偶然じゃなくてねそのベイアンタ言ってよえっ僕がそうそうちょうどよかったわロキシス 最近疲れた顔してたから元気になるお薬を作ってみたのさっどうぞいや疲れたような顔は生まれつきれ飲んでみてうんいやだから耐えろ男なら耐えてみせろ負けちゃダメよビシッと言ってやって たくさんつったらみんなにもあげるわねいやパダはにゃロクススプーンピンサーや、ゃとん。Yeah, <笑> 気をつけろ あ, あの笑顔は狂気だでもすごい効果だねあの薬カメラに作り方聞いておこうかなやめてお願いだから6室までやられるとはこれ油断できんな気を引き締めていかないと僕たちも。 <tuh>, <tuh, tuh>, Oke,、okay, berarti kita Disini gak ada lagi Tadi udah ngambil bahan-bahannya juga Pas <tuh>, lagi di skip nah, Kita langsung aja Mana nih Disini kayaknya gak ada lagi ya Oke、okay、deh, kita langsung Ke kampus、oh, Ada percakapan lagi Oke、okay, kita mau cari kemana disini Oh disini berpencar ya teman-teman Oke、okay, kita cek、uh, Oke、okay, disini ada di resort center Kita cek berarti dia memang lagi di purpose ya teman-teman 私はこのパンピンを使っで、このパンピっていただ カメラが作った薬のことであたしの薬そっかみんなも欲しいのねそれなら言ってくれれば違うんだそのあのだからねなにちゃんと言ってくれなきゃ分かんないわそのだから薬を作るのを やめてほしいんだええー、どうしてみんな喜んでくれてるのに飲んだ後にみんな体調を崩して保健室に運ばれてるんだよ嘘そんなこと言って私をいじめてるのね嘘じゃないよ本当なんだだから Oke、okay, akhirnya selesai juga ya teman-teman Untuk cerita Pamela yang bikin obat Bikin masalah ya teman-teman Oke、okay. Untuk bahan kita udah banyak ya teman-teman Nanti kita ganti deh Oke、okay, disini udah masuk ke event Disini eventnya ada apa? Untuk c a p t u r ke sepuluh di sini. Oh, Salper pingsan. Sarwa, kin sudah nggak kuat ya teman-teman. Cukup, t a t i d d a k a p a i d a d a k d a k a i t i d a d a k a p a i d a a p a i d a k d a k アルファ君体弱いのねちゃんと休まないとダメよ少し働かせすぎなんじゃないかそうなのかなとにかく無理しないで休んでてまたゼップル先生に相談に行くあの男が役に立たんのは実証済みだろ イゾルデ先生ね確かに前はサルファのことに直してくれたけどこの間は私たちを置いていなくなってましたし信用するには行ってみるよ他に頼れる人もいないしみんなはここで待ってて行くんなら一緒に行くよみんなも Iya,、oh, jadi kita、oh, harus ke solid s e l f i ya? Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya. Oh iya, kita save dulu deh. Nanti kita lanjut ke part berikutnya. Seperti biasa, kita save. Tepat kali ini, mungkin segini dulu aja ya, teman-teman. Makasih -teman. yang udah nonton. Mungkin mohon maaf. Untuk sekarang gak pake webcam Thanks for watching